今誰かいますか触られた誰も触られてないんですか明らか落としたよね待ってどこからどこに待って怖い<笑><笑>、はい、皆さんおはようございますお知らせはじきです今日はですねおばけんさんおばけんさんというね怖いイベント怖いイベント<笑>なんかホラーと謎解きのイベントをやってるところがあるんですけど心霊ツアー ということで今から本当の心霊スポットに巡ってこようと思いますそのおばけんさんなんですけどなんかねそう不思議なのがあるんですよねワイザは精肉店というちょっとよくわかんないですよね肉屋さんが肉屋さんじゃないという<笑>難しい説明。<笑>こんな感じですこれですねはいこれはね肉屋さんじゃないんですよ詳しく知りたい人は 一回ワイドは精肉店で検索してみてくださいということで、今からじゃあ心霊ツアー行ってこいと思います。行ってきます。はい、ちょっと海ホたルで休憩です。めっちゃ夕日が綺麗なんですよ。ちょっと見えますか。ベベ夕日です。こんな感じ。<笑>今から行くあの金山ダムという場所なんですけども、なんとですね、あの。えー 日本で一番有名な階段師である、まあ、名前ちょっとあれなんですけどもう AI さんアイさん金山ダムに来てここは行っちゃダメだよねって言った場所ですでそこでカップルが投信、えー、自殺をしてるんですよ橋の上から橋の上から投震自殺をしてるんですけども噂だと踏震自殺はしたんですけどなぜか 男性の方だけ生き残ってるっていう話があるんですよ。で、女性の方が死体で見つかってると。と、子供と一緒に心中をした女性と子供の幽霊を出るというお話を調べたら出てきました。別の、別の案件で別の案件で。はい。ダ、ま、ム、あ、なんですけど、まあ、釣り橋があるんですよ。木製の釣り橋なんですけど、はいね、そこを歩くと、あの、 釣ったりと か, かちょっとあのますあ<笑>まあロケハン行かせていただいたんですけど本当に こ, この時間ですちょうどこのぐらいの時間にロケハンをおばけんさんと行かせていただいたんですけどあのおばけんさんはあの、まあ、見えないし、まあ、感じないって自分であのおっしゃってたんですけどそのおばけんさんがついてそうそう。 もう帰らないって言ったぐらいですもう帰らない冗談じゃない冗談じゃなくて本当に帰らないもういいんじゃない帰ろうよ、ねうん、いやでもまだ行ってないですよいやでも俺あんまこの場所行きたくないんだよね行き、えー、たくない着きました金山ダムに向かうにはこの金山町のトンネルをくぐっていきますめっちゃ怖いこのトンネル ちょっとですね、ただ言っては面白くないだろうということですの、ね、えっとですね、ミッションがあるんですミッションがございます。冒険らしい、冒なった。こからこのずっとあの、えー、行っていただいて、で皆さんみな橋に橋に橋をこう渡っていただいて、橋の真ん中に花を置いていただきます。うん、花を置いていただきますので。 こちらのダムを見てて喋った後に飛び降りきじゃあ、い、はいうって、はいはいはい、<笑>きまーす。 これはあ。 出発した時はだいぶかかったやすっげえきれい。星 こんなこ<笑>んな道を<笑>、ね、そこにちょっと隣が確か地図立ち入り地止。地図<笑>地図<だ>ね、<笑>これ禁止ですね。あれ公園どこ？えー、公園をもっと先を進む。こっちだってこっちじゃないですかね。この先行くとダム。これを越える と,、うん、とあ。 あ、で橋にお花をた向けるのか、うん。じゃあ行きましょうか。橋た向けてきます。で橋すごいよ結構。しっかりしてる。えどこの落ちたのこの橋か。から。 向うう。う<笑>、まあ。がれあれかっ全然下が見えないんですけど。ゾクゾクって この辺に置けばいいんですかねはいお花を楽しみますきましたでライトは切りましょうか、ね、しスイートボックス始めます今誰かいますか今誰かいますか <笑>ね、<笑>あんんん今った<笑>い<笑>いっててななまままししたた誰かかかいいいすめあ言や僕たちの声が聞こえてますか わかり そ,、うん、そう、聞こえる。今、今撮ってました。うん、私も撮ってます。<笑>女の子の声で、今、言いましたね。はい。ということで、すげえ。聞こえる。みんなに聞かせたいな。聞こえる。聞こえる。<笑><笑>車にりり。怖がらせるつもりじゃないんです。あんまり行きたくないっていうか、うん。ここまで俺保証ができないんです。うん、安全の、ね。そこに関しては。 保証ができないので、全に行ってもいいんですけど、その後何かあったっていうのは責任は取れないので、あれなんですけど。俺は本当に嫌なんです。さあ皆さんおおおおお、お疲れ様です。お疲れ様です。いよいよ2件目の最後の物件に来ましたね。うん、はい。はい こ, こはめちゃくちゃやばいっていうふうにジェネ君から聞いてるんですけどちょっと一旦ちょっと簡潔にまあどういうところなのかええー、とですねここはあの焼身自殺があったあの、えー、ハイラブホテルハイラブホテルでございます、はいうん、であのまあざっくりとそういう場所なんですけど、まあ、ずっと行きたくないみたいな車で行きましたね<笑>い や, い や, ですねやばい 行行きききたたたたくくななななないいいい。い。ででで、でです。行きたくないです。かすす。それを、はいまあ、引き起こかあじます、はい、何, かう何かとても強いものがあるので。うん ももととここがそういう土地だったと か, そ う, いうたとか、うん、そういう感じがしますねはいやっぱあのこうやってワイワイ し, してるんであれなんですけど完全な保証ができないんです正直な話、うん、でその何かわからないものを、うん、沈めるよう な, なそうですは い, こ, ういうことをもうちょっとしていただきたいなと思いましてであの、うんえー、A グループの方にはちょっと森地を一応これ結界を張る役割をしますので 森地をしていただきまいただいた後に、はいえー、ちょっと10回あのちょっと唱えてほしい言葉がございましてあの安らかにお眠りくださいっていうのを10回唱えてくださいはい、はいはい、森地をした後に、えー、安らかにお眠りって、えー、座ってください座って座ってはい座って中にはある 7, 7まあ、1糸焼けちゃってるんですけど、うん、あってそのうちの1頭に入れる入れるとてもらえる部屋があるので、うん、そこの部屋に四隅に塩とお酒そうですお酒を囲むとい う, う, う, 囲, むという囲む感じでーはい B、はいはい、の方はお酒お酒を、うんえー、対角線上にポンポンと別ううクロス、ね、はいそ う, そうですそうです、はい、って感じでこう こっちでもこっちでもどっちでもいいあ全然大丈夫ですはい全然はい全で C の人たちをどうすわあ僕と一緒に、えー、祈りを捧げてもらいますじゃ あ,、まあ僕らは「僕たちは浦らかにお眠りくださいよ」よ言わなくていいいやそれをこう、まあ、言うんですけどあみんな言うんです言うんですけど自分らは言った後に1分間そこで、うん、また違うことがあ、まあ、またちょっと違うことするのではい出発です 行って行きます。はい。おばけさんだからなんかされそうで怖い<笑><笑><笑>、あのー、今, ち今ちょっと実際起きちゃったらしいのってえ何が起きたんですかなんか痛って言ってた痛ってどういうこと分かれますえどういうことおいって言われましたけどおいって言った言いましたねわかれます が日だしここが一番っぽいかなありそう。 ささん開開けまます<笑>さに<笑>入ま す, すい<笑>よはいいたじゃ入りえ待って待って、森塩が逆さまになってるよ。 ね、待って、なんで、え、待って、やばい、鳥、鳥肌がやばい。え、なんで、これ、わざ、ま、とですか。いやしっかしい<笑>え、これイベントじゃなくて、本当に、え、やばい、怖い、怖い、怖い。え<笑>、はいはい、待って、さか、おいかしら、さかさまだったら、どうする。はい。ちょっ はい、あ、ごめん、<笑>めっちゃこぼれたはいいでこ<笑>、うん、らお眠りください。<笑> めちゃめちゃ怖いんですけど絶対わざとですよね。うん<笑> 立ったかな<笑>立ったか な, <笑>まだないんでやば い, <笑> い, い, いことやめてよなん そうえ、落としたよね明らかに落としたよね待って、どこからどこに<笑>え、待って、怖いやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだ髪の毛触られた誰も触られてないんですか私だけ髪の毛触られてないえ、嘘でしょ触れた揃えた、触れた 正直に言言言ううけど、ど一番最初触触触触触らられれれれれたたたた。うん、えパキてったた、ね、た。たた。のは俺。頭パパキキっっっっててよね。聞こえたし、いやもう正直俺が例だったら。お<笑> めっちゃ起きました。いやもう 何, 何が起きたかちょっと話し合いませんかこ。こっちも起きたんですよ。先に行かしましょうか。あ来てますよ。バイク来てるよ。車に触られました。ためっちゃ怖い。こちらのお酒はどうなってるんでしょうか。 え、あの塩ってちゃんと山に盛れました、うん。あ、盛れました。うん、下手くそです。こりって。塩はひっくり返ってた。ひっくり返ってる。はい。ええ。両方とも。ひっくり返ってた、はいえー。ひっくり 返, て<笑>くり 返, て返してやるのかなみたいな。あ、そうそうそ う, そう。で、うちらも。で、怖いねって言いながらも、お酒やって。で。唱えて、黙祷してたら。なんか。髪の毛。 みたいないなってうわーってなってうわ<笑><笑>ーってなってで<笑>でもなんか帰りがけになんか大きさも触実はそれより前に触られてたみたいそ う, <笑>そう大きさも触られたんですか、はい、でもその塩が倒れてたっていうのはちょっと本当かいや 本, 本当で す, です、ね、まずそれに驚いたマジですガチでひっっくり返ててた、えー<笑> 疲れまでした何気にうちの動画では初めて製造路にあがいい気持ちの整理がついてなったりして。 どうでした初お化けに触られた<笑>いやでも実は触られたことあるんですよ過去にあマジですかです2回目ってことですか2回目でしたいや今回の方ががんかソフトタッチでした、ね、あ今回はった<笑>、はい、フェーのほうが<笑>そういうねえそ う, う そ, ううそういうことがあってそういうことがあってそういうことあっとそういうことがっそういうことがあっそういうことがありましたけど今回でもすごい楽しかったです 大好きなんで良<笑><笑>かったんです。今日はおまけさんのイベントに参加させていただきました。おまけさんは概要欄に貼っておきます。ということで、本当に皆さんありがとうございました。ま, したー<笑>またねー、本当にヤバい物件なんで注意です。この町へ行きましょう。<笑>